放射のが入った温泉。私の体にめちゃくちゃたくさんその部位がくっついてて血を吸ってたんですよはい、皆さんいいお湯入ってますか温泉は好きですはい、こまちですはい、こまちゃんですこまちゃんですはい、<笑>やずこさんのチャンネルにあやかりました、はい、はい、今回ご紹介する温泉はキャンプ場にある温泉さんです で、山森キャンプ場の温泉さんですね。はい、なんですけど、こちらは、えー、何がすごいって、こう、ラドンの温泉なんですね。えっ、ー、と、放射能。放射能が入った温泉。放射能の温泉って結構、大丈夫なのってよく聞かれるんですけども、もう全然大丈夫です。すごく微弱なのだし、あの、むろなんか、あの、吸引とかして、すごい体にいいって言われてるんですね。なので、 なかなか珍しいんですけど、ラドンの入ってる温泉っていうのはなんですけど、本当に体にいいので、どんどん入っていただきたいと思います。あと、三サソ温泉とかもそうですね。でどんどん入ってほしいなって思うんですけど、その山りキャンプ場の温泉なんですが、なんとですね、ブヨがすっごいいたんですよ。で、私、 とと一緒ににいいても夏かあの他の人が蚊に刺されないんですよ私が全部刺されるからなので人間蚊取り線香だって結構言われるぐらい本当私刺されるんですよだから血が多分美味しいだと思うんですけどで、まあ、そのヤモリキャンプ場さんに行ってその温泉に入ろうとした時もすっごいブヨブヨかな何だろうあれなんでしょうねなんかちっちゃい黒いやつなんですけどがいっぱい飛んでるって思ってやばいなって思ったんですよ思ったけど 入ろうと思って入ったら、すごいのが、私の体にめちゃくちゃたくさん、その、ブヨがくっついてて、血を吸ってたんですよ。吸ってた噛んでた。ですよ。で、それで私がそのまま温泉にゾーンって使っちゃったもんだから、その虫さんたちがブワって浮いてきて、死骸として上がってきたんですよ。ぐらい、とにかく虫に噛まれたの。で、その、まあ、噛まれた様子は写真撮ったので、ちょっとアップしますね。上がってるかなうん、上がってるかなそう。で、 まあこんな感じで、めっちゃ刺されたんですけど、ちょっとそんであの病院行こうかなぐらい、アナフィラキシン食怖いなぐらい刺されたんですよ、全身ね。なんですけど、まあ大丈夫だったんですが、まあ、とにかくそんで、ブヨが、まあ、ブヨブヨ言ってるけど、ブヨかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、ブヨがめちゃくちゃいて、で、それを<笑>、もう動画の途中で、私を食いに来るブヨと、動画を撮りたい私との戦いになってて、ずっとこう、 なんで、温湯をバーってこうかけて、虫をやっつけて、やっつけてでも、ちゃんと温泉を伝えようとしてる私、戦ってる私の図が動画に収まってるので、それを隠さず、<笑>今回は流そうと思います。なので結構ね、もう本気で怒って虫と戦ってるんです。ガチで戦ってます。はい、なのでそのね、ちょっと融姿を見ていただきたい。でも、キャンプ場に があるとすごいなんかいいじゃないですかうちも結構キャンプとかするんでその家とかも行くんでなんか素晴らしいなって思いましたなのでねこれからね暖かくなるしあのキャンプとかに行かれて温泉も楽しみたいって方はぜひ行ってみたらいいかと思いますということでいってらっしゃいはいこんにちは山盛温泉キャンプ場にやってきました早速いただきたいと思います いただきます。 放射能線なんですよ万病に効くと言われていますたっぷり入って帰りたいと思いますすごい温泉の香りがすごいおいい放射能線は珍しいのでねまるで 入浴剤を入れたお風呂と同じぐらいのこう、なんですかね、濁り具合があるんですよ。自然で。あと放射能線は吸引も有効なので、こう湯気を鼻から口から吸うだけで健康にもとっても良いです。たっぷり吸って帰りたいと思います。 は DIY 温泉。今流辺の DIY ですね。DIY の温泉を紹介したいと思います。はいい